OK, ステップ 2.phase and group velocities. 位相速度と群速度。そうすると、波 の, の普通の速度なんですけれども、それ が, が、えっと、変わらない位相には、それがどのくらい速く進んでいるのか、とのあの定義なんですけれども、so, この場合だったら、これが phase になるんですが、これが位相になりますよね。 えっ、ー、と、サイン n には、これ、これの、の、えーと、引数になっているので、えー、と、オメガ t-kx-phi ですよね。そうすると、v、これが、ウェーブの、の、ヴェロシティ、これから波の速度なんですが、それが t 分のダになります。で、えっ、ー、と、ダ は, は、えっ、ー、と、波長ですよね。t、その、お文字の t は、えっ、ー、と、 とピリオドになりますよね。一つの波だと0から行って、2π に行って戻ってくる時間ですね。で、えっと、ラムダ の, の場合にはこれが k 分の 2π と、とこの t だ, だったら、オメガの 2π 分。すると、その、速度が k 分のオメガ、オメガ割る a k ですね。これが、ちょっと見てみましょう。 じゃあ、e イコールン i n e 0.1 t イコル x にすると、まあ、こんな感じなんですが、こういうフェーズ・ヴァラスティ、これが位相速度なんですが、えっと、その赤い丸がありますよね。その赤い丸がこのペースに進んでいると、それはどのくらい速く進んでいるのか。それが位相速度。同じところにはどのくらい速く進んでいるのか。同じ高さ、同じ振幅。 なんですがそうすると、じゃあ、重ね合わせにはどうなるんでしょうかね。それが、えっと、一つの波だったら、その簡単 な, な, な、えっと、例になるんですけれども、あの二つ合わせると、えっと、前のステップの終わってたところにはちょっとだけ見たんですが、えっと、波の高さが変わってしまうんでしょう。えっと、強め合うと弱め合う干渉になりますから、定義が変わってし ま, う変わ変わってしまいますね。 じゃあ、えっと、先のの、ステップの例 に, に よ, るよると、もうちょっと改善して、えっと、E1 と E2、これが、がえっと、波1と波 2, 2なんですが、えっと、二つとも、あの、えっと、新服は、えっと、あの、一緒 な, なので、これが E0 になりますね。そうすると、その重ね合わせは、こういう複雑な表現になります。これも、あの、書く、 表示で表現に説明しないんですが、ちょっと信じていただければと思います。じゃあ、もうちょっと見てみると、これが2つの term に分けられますかこれが sin の term と c o s ンの term に分けられますね。これが、まあ、大数だと、これこれも三角関数なんですけれども、それが、ちょっと計算は、あの、 あっという間には見当たらないかもしれないんですが、ちょっと信じていただければと思います。そうすると、えー、とこれが、えー、と2つに分けてこれ、このところには、えー、とオメガ1足すオメガ2になってますよね。と、K1 足す K になってますよね。それが足し算になっているから、このところ に, には、えー、と振動することは、 あの早くになりますね。ですが、それ が, が左側なんですけれども、右側にあると、とこれ が, がゆっくりに行きます。これが、えっ、ー、と、オメガ 1- オメガ2と、K1-K2。そうすると、とこ れ, これの差 に, には依存するでしょう。これが、えっ、ー、と、足し算ねには依存するんですけれども、そっちは引き に, には依存する。 そうすると、じゃあ、この場合にする と, と, と、先の位の相速度には ど, どういうふうに定義しましょうか。じゃあ、これが VP と, と言いますが、これがフ a z e Velocity です、これがオメガ1プラスオメガ 2WK1 プラス K2。で、Group Velocity。これが VG なんですが、この Group Velocity は群速度 な, なんですが、これが オメガ 1- オメガ2、一引く ー, ー K1-K2 になります。で、それがとファストオーセレーションスとスローオーシレーションというのは関連になるんでしょう。この場合だったら、えっと、VP=VG イルではないんですが、それがああの波は一つだけになっていれば、単一 の, の, の, の波だけになってたら、その VP と VG は一緒なんですが、 こういう重ね合わせ の, の場合にはそれ が, が絶対そうだと言えない。じゃあ、例、えっと、としては具体的にあの見てみましょう。これが2つの波 が, が1つは、まあ、えっと、オメガが 0.1 ともう1つはオメガは 0.2 で、えっと、波 の, の, は、えっと、の数が、がそれその波長 が, が 2.0 と 2.1。 そうすると、足し算にすると、こういう表現にはなるんでしょう。これが、まあ、あの、えっ、ー、と、見えるところなんですけれども、その足し算 が, が、えっ、ー、と、この早くになっている青い青い線なんですかと も, もう一つのゆっくり上がって、上がっていって、ゆっくり下がっていくことになるでしょう。こういうふうには。えっ、ー、と、 下から上がってきて、その下に行くと、それが遅い周波数なんで、それが真ん中にある青いところにはそれがもっと早いことなんですか。これが t イコールロの瞬間になります。そうすると動かし、動かして、これが時間は経ってるんですが、こういうふうに進むことには な, なりますね。じゃあ、 こうすると、この干渉 が, が見やすいと思いますが、えー、っと、もうちょっと見てみると、とこの場合だったら、これ、先ののえー、っと、さっきの数式に入れると、とこのフェーズ・ヴェロシティとグループ・ヴェロシティを計算でできますけれども、こ の, そのフェーズ・ヴェロシティ、位相速度が、がまあ、0.0 ぐらいに な, るになりますし、 group velocity は、この場合にすると1になります。そうすると、この場合には、あの、group velocity は、phase velocity より速いんですが、それが、軍速度は、位相速度より速い。というのは、まあ、だいたい14倍ぐらい速くなります。もう一回見てみましょう。そうすると、えっと、 軍の速度 が, が、えー、と出てくる赤い、えー、と四角な ん, なんですが、イソ速度がそれが出てきましたね。と s o の速度はもっとゆっくりに、ね、動, 動いているので、その i s の速度はそのと黒い丸のところなんですが、えー、と出てくる赤い四角がそれが軍の速度になります。というわけは、まあ まあ、完全に独立と言わないんですけれども、えー、と違い が, があると の, とのそれそれが、えー、と自然的なことがでお行います。そうすると、とこれが、えーと、真ん中にはその振幅は、それが、えーと、重ね合わせの振幅はどのぐらい大きくなっているんですけれども、このそれが青い波 な, な, なんですが、このオレンジ色の波が、が こ, れこれが波 の, の崩落線。これが ウェーブ・エンブロープと言いますね。この場合には、えっと、先の言った通りで、フェーズ・ヴェロシティ は, は、えっと、グループ・ヴェロシティ、位、え、相、っと、の速度 は, はと、群速度より遅い場合。それがだけ限らないんですけれども、えっと、別の例を見てみましょう。この場合だったら、えっと、オメガが 0.1 と 0.2 の, の, の, の, の波なんですが、 えっと、ウェーブナンバーが、それも 0.1 と 0.2 にすると、各波が進んでいるペースは一緒になりますが、重ね合わせになると、まあ、この二つのアップ、の、えっと、アン d ダウンが、えっと、複数のがある波に見えますが、えっと、この場合だったら、こういう形は、形は変わってないんですよね。 そうするとこれ、この場合には、位相速度と群速度は一緒になります。さて、それが、えっと、そう、えっと、群, 群速度 は, は速い場合もありますし、一緒になっている場合もありますし、じゃあ、もう一つの例だったら、それより遅い場合にはあるかもしれないでしょそれだけではないんですが、えっと、この場合だったら、ほら、見て、その赤、 赤い四角は逆の方向に行っているでしょう。普通 の, の, の波はと左から右に行っているんですけれども、その赤は の, のは右から左に行っているんですよね。逆の方に行っているんです。で、とそういう、まあ、そ, ういうそれはありますから、結構、波 の, の干渉については、いろいな な, な効果が出てきますけれども、それが、あの、 波の処理とかには結構使うことがありますから。で、えー、とこの場合だったら、えっ、ー、と、イソの速度は、えっ、ーえー、と、ゼロより大きいんですけれども、群の速度はゼロより、えー、と低い、えっ、ー、と、ネギティブのナンバーになります。じゃあ、それが2つだけじゃないんですけれども、複数 の, の, の波は も, もできる、えー、と こ, ううこともできますけれども、例えば、この、 サムエーシンにすると、まあ、例えば、えー、K イコール2と3だ と, とか連続すると、0.1 に進む場合 な, なら、2.0、えー、2.1、2.2、2.3 に続いて 3.0 にすると、じゃあ、どんな波になるでしょうまあこれ、これが簡単な例なんですけれども、 ある真ん中のところには細かい振動があって、突然には大きな振幅が出てきて、その後はまだ低いところに戻りますよね。で、いろんな形を作れるようになります。えっと、それが、えっと、波はいくつか足し算にすると、その振幅と周波数と位相が変わる場合にできるなら、基本的に何でもの関数は作れるようになります。 そうすると、まあ、一番最初の例には連続の一つのサインの、のサイン波 に, には続いていたんですけれども、それが永遠まで続くなら、それが情報にはならないでしょう。で、情報が通信したい場合には、それが、えっと、何か時間によって、えっと、変調しなければなりませんね。そうすると、と、これだったら、こういうパルスになると、と、情報が伝えれるようになるかもしれません。 そうすると、まあ、オンとオフだけじゃなくて、えー、と波 の, の, の振幅 と, と,、えー、と、ピークとピークの間 の, の, の時間 と, と, とかに、いろんな手法があって、そ れ, それを使って、えーと、データを通信でできますけれども、それそれしないと、そういう時間変動しないだ と, とあの、メッセージは伝 え, 伝えるようにはなりません。